皆間に己の姿を映し古きをしのぶ 新庄の皆さんでしが、ありがとうございました。りしさてここ流し踊り第一会場の午前後